さあ、こんな牢屋、すぐ出てやるぞ。覚えてよ、カイドウ。お、お前はシャボンディ諸島の。ああ。お前は麦わら。ざまあねえ、カイドウにやられたのか。なんだよ、お前だって捕まってるくせに。 ー二度と深くは取らねえカイドウは俺がぶっ飛ばす待てカイドウをぶっ飛ばすのは俺だ海賊王になるのも俺だいやカイドウを倒して名を上げるのは俺だ見つけたぞ麦わら ここにまさかビッグマムの連中まで来てるとはなブルル鍵を使え助けてくれんのかじっとしてな回廊席の手錠だから私も触れられないんだよ 以上がありがとうカタクリエダなあカタクリこいつも助けてくれいや俺は助けは借りねえ勝手なことするな待て麦わらお前を助けたのはママのもとへ連行するためそれはダメだカイドウを倒すのが先だ こいつと俺でどっちが先にカイドウを倒すか勝負すんだよだからこいつも連れてくお前らと戦うのはその後ださあ当然のようにカイドウやママを倒すつもりなのかやはりこいつはお兄ちゃんあたしたちの鏡がもう気づかれたか 麦わらが逃走する確率 63% 不穏な予感がして来てみたが随分と意外な客人のようだ侵入者に脱走者誰一人逃がしはしないいたぞ侵入者だめんどくせえことになったな。 よし外れたてこなあたしの鍵いつの間に…ひひひこれで勝負できるな、ギザオシャボンディ諸島での一見といい、本当に無茶苦茶な野郎だよしとりあえずここを抜け出すぞお前ら、転換せ ここを抜けるまでだ。その後、お前をママのもとへと連れていく。カイドウにビッグマム、二人とも俺が仕留めてやる。ヒヒヒ、二人とも気合十分だな。まずは捕まってるはずのウソップたちを助けねえとな。この人たち、全然話が噛み合ってない。 よし、いくぞ膝をかたくり脱走だー俺は仲間を助けに行くそ こ, こをどかねえなら壊すぞお前たちの逃走成功率は限りなくゼロに決して無視はしないぞおお 力をつけて ライフマイナスもこのゲートどうということはない。 ちゃんと分かってんだろうな麦わら。 いや、俺だっっっててて言るだろと本当に分かかんののああなな、ここいいいつりがたたく<笑> 本気でやろう、武装ドーナツスカローチェンススカローチェンススカローチェンススカローチェンスカローチェンス 相変わらず君の悪い力は相変わらだけはいいよだ。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 楽にしてやるバグおめのまと探しに俺たちまで付き合わせる気か言って聞くような奴ではないだろうそれに今別行動しても不利になるつもだ最終兵ママの元へ連れ帰れそれかっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑> うのな仲間の場所、しろあのあたりにいると聞いているかけかけかけかけかけかけかけかかかかかかかかかかかかかか ウスボーグローバス。Cross! このの を, 人を渡すわけにははいかんどうの鍵はもらったルフィおかげで助かったわありがとう。<笑> しかしてもしかもしかもしかもしかも力持ちしかも力持ち上がもしかもしかもしかもしかもしか カカモチカカモチカカモチカカモチカ クッ。 うっ<音声><音声><音声><音声> もちあっち助かったぜ嫌な流れだこの流れを俺が断ち切ろう角物ちれも 引っわらちちちちちッち<笑>ロー こ<笑>こまままででっててるおめだはそそ来い良さう 脱獄されただがそれならち港まであと少しだ 親父譲りの狙撃の腕拝ませてやらっドネークの出ましかお前には用はねえんだそこをどく、はいは つかのうち、まあ、こっちをくれをとったか、絶対する。 フッ。<笑><かに><笑><ひ><笑><笑> ハグもちろん。 履くもつ うと行きやがれ くっかけ持ち チちッチカッチカッチカッチしに行くッチカッチカッチカッチカてくれッチカッチカッチカッチカッチカッチカッチカッてカうチカッチカッ ルフィ止めるよみんなを連れてくる方が早い急いで合流しましょうちちおいどこだカイドーあっち行ってみっかないおい面倒なやつが来るぞ本気でやろう武装ドーナツ いい好き勝手させねえぞこ落ち放だ<タッ> かくもちをすね ビッグマム海賊団が協力していたとは敵の敵は味方というわけでこれは俺個人の意思まだ関係ない。 無双ドーナツ近寄せとこっ ち, ち肌はだんましゃしねえぞいえ、無駄だ 私たく、闇雲に攻撃するのではなく俺まとめて踏みつぶしてやる ああ俺の一撃が決まったのを見た。 てめえのじゃねえなんだとこの野郎はお前ら先にとどめよそこまでだあ、うん、なんだてめえらビッグマム海賊団鬼ヶ島に上陸間近との方あり急に戻りましょうママ今は引くだが今度こそ次はない 一体何すんだこれ以上の長いは無用だ俺は戻るお前らに力を貸してやるのもこれまでだおい何すんだよお前今何したてめえのせいべえ逃がしたじゃねえかお兄ちゃんどうして麦わらを捕まえないの絶好のチャンスだったじゃない奴らは逃げんママと合流して事態を報告する 体制を整え、カイドウの動きを警戒する方が先決だ。お前との決着、今は預けておく。向き